妖怪、妖怪、妖怪、妖怪です妖怪でーすはい、ということで前回なんですけれども、あのー、結構まあ1ヶ月前くらいかな。あのー、めちゃくちゃ高い買い物しました !5 万円の化粧水を買いましたっていうのをね。 報告したと思うんですけど、まあ、その時はねその初日のレビューしかしてなかったと思うんですけど今回はね、あのー、こちらまだ残ってるんですけど、まあ、1ヶ月くらいはざっと使ったかな使ったかなって感じなので、あのー、1ヶ月をを通ししてのレビューを話したいいと思います先に、あのー、書いてある他の人のレビューを発表させていただくんですけど、まあ、なんかやっぱりこのヒト骨髄幹細胞由来のサイトカインが配合されているってことで、まあ、特にこいつセラムの方なんだけどこいつのおかげで。 やっぱり修復力が早くて治る時は傷とかが治るのが早いっていう書いてありますサイドカインによって細胞の増殖とか修復とか再生などをしてくれるみたいですで肌の赤みに悩んでたけどそれもかなり薄くなり肌がつるんとしてきましたでもやっぱり高いのでお金の余裕がある時や肌の調子を上げたい時に買ってみてはって感じですねやっぱ高いっていう一般的に高いなっていう人の意見が多いですねはいということで アイということで、愛ということで、愛ということで、<笑>えっと、1ヶ月使ってみた感想なんですけど、まあ、なんか、なんか、あのー、なんだろう、なんていうか、ここら辺にあった、なんだ、色素、色素沈着っていうのかな、色素沈着がめっちゃ薄くなった気がするんだよね、この1ヶ月で。なんか、結構、ああ、やっぱ今日も濃いなっていう、その凹凸ではなくて、凹凸ではなくて、色素沈着の部分、その赤みだとか、 茶色くなってる部分だとかが。 この1ヶ月で結構あれ綺麗にななっったんじゃないっていてうやっぱ修復力っていうかそういうのがあるのかなって思いましたでも実際そのただ塗るだけっていうよりはそのダーマペンとか使いながら肌の奥に注入させていくっていう方法がいいんだけどなんかね実際自分セルフダーマペンが怖くて自分でやってもなんか失敗しそうっていうかリスキーだなって思ってやってないんだけど普通にその効果自体はね手で塗ってるからダーマペンとか使うよりはあの半減してるとは思うんだけど全然ね使い勝手いいし何かね 普通に肌が綺麗に見えるっていうか透明感が出たのかなっていう感じかなあんまねほら毛穴自体はそんなね分かんないけ、ね、ど毛穴自体は元から広いからこんなにちっちゃくなった感はあんま分かんないんだけど。 この辺のね、色素沈着1か月でね特に。<笑>はい、ということでその、病院の人が言うにはやっぱり結構肌の張 り, 張りとかたるみとかが気になる40代の人とかの人が買う人が多いらしいので「若い人で買う人珍しいです」って言われたんですけど。 やっぱ、ね、子供のアトピーとかにも効くって言ってたのでやっぱ、ね、アトピーの人とか意外といいのかな治ったりすることもあるらしいのでアトピーにも効くしニキビ跡とか色素沈着にも効くっていうすごいねやっぱり、ね、の人の造血幹細胞っていうやっぱ修復が早くできる能力が能力っていうかね入ってるのでお高くはなるんですけど<笑>お高くはなるんですけどお金持ちの方ぜひ買ってみてはいかがでしょうはいということで今日もミオシティでした はい、といととうことで次回はね量産型メイクでお会いしましょうタロでしたバイバイ。